三重県津市愛生町自治会長による補助金差欺その他諸々の事件なんですけども、このチャンネル知らない人のために言っておきますと、最後の方に紹介しておきますし、あと概要欄にも入れときますけども、どうやって誰に言うとんのか聞いとんのじゃこら差別するのかおらって言ってね、誰かを脅してるような、 音声がありますね。これは市役所の庁舎の中であったことです。で、市の職員が見てる前でね、そういうふうにして脅して、 で、市の職員がですね、もうその自治会長の駒遣いにさせられたりとかですね、あとは、あの飲食店に通わされて、で、何万円と払わされたりだとか、まあそして最後にはこうやって犯罪に手を染めさせられるというね、本当に異常な事件です。もう百何十人っていう風に、えー、処分者が出てるっていう、まあそういった事件なんですけども、知らない人は、まあググってみてください。津市愛護委長自治会長事件です。この事件について知ってる人、例えば、津市の職員とか、 この松下さんが一番悪いっていう風には思ってないでしょ一番悪いのはやっぱり、えー、ボンの副市長、もう辞めたけど、あとは、えー、前橋市長もね、こう、異常な実態があるっていうことは知ってたはずで、それを見て見ぬふりしてた。まあ、もしね、本当に知らなかったとしたら、市長として無能もいいところですよ。それで、まあ、この松下さんね、 私は取材した時に一番最初に会った人なんですよ。で、もちろんアポイント取って行ったとかじゃないですよ。たまたま市民館、あの、林保館ですね、童話対策施設、そこにたまたまこの人がいらっしゃって、愛いおい町とあたこ町でも、ま、まあ自治会は別なんだよ、みたいな、そういう。 まあ当たり障りのない話はしてくれたんですよね。だけどまさかこの人がね、最初に逮捕されて、というかまあ唯一ね、有罪判決を受けることになるとはまさかね、そうは思わなかったですね。で、この人なんですけどね。 元は人権担当理事でした。まあ、あ辻で、その人権とか童話とか、ま、あそういうのを担当する部長級の役職なんだ け, けども、実態としてはもうなんか童話地区の相手をする役職だったそうなんですよ。その相追町だけじゃなくて、あの高橋町だとか被災北口なんかでもいろいろトラブルがあって、報じられてはいないけども、裁判の中でね、あの傍聴してた人によれば、ま、あ一旦ね、役所を辞めて再就職するときに、もう人権とか童話関係の仕事はやりたくなかったって ってたんですよね本音として。だけど、やっぱり、自治会長の田辺さん、あの人の意向もあったんだろうね。まあ、使えると思ったんでしょう。だから、人権関係の部署である市民館の館長にさせられたわけです。だから、この52万左手とか、この詐欺っていうのも、もうこの人の意図じゃないですよ。もう無理やりやらされた。やりたくないけど、やらされたっていうことなんです。で、その上、有罪でしょ。本当にね、この人にとっては何の得することもない。で、今、なんか水平者100年とかね。 あやって、やってるけども、でも現場ってもうこんな凄まじい状態なんです。で、それはね、もう何十年も前から、まあ、やた事件というのがあってね、同話とかいろいろやるのはめんどくさいとか言ったら解放同盟から休断されたっていう話なんだけども、まあ今でもこんな状態なんです。じゃあだからね、表だってね、もう同話とか人権関係の部署には行きたくないとか言ったら、まあ差別だって言われかねないわけですよ。でも、 本音としてはこんなものです、えー、本チャンネル、部落担保をするから、そりゃ、同和関係のね、行政職員と鉢合わせることもあるし、なんかちょっと話を聞くこともあるわけです、でまあ、結構な確率でね、そ の, まあ、その解放同盟とかの悪口を聞かされることもあるんですよ、実は。やっぱ やっぱりその解放同盟と関わるのは嫌だとかね。まあ、ついでに同和会と関わるのもちょっと嫌だとかね。まあ、まあ人権連はまあまだだいぶマシだとか、まあそういう話を聞かされるわけです。はい。だから現場としては本当に凄まじい状態で、マスメディアとかが賛美してるけども、まあ実態としてはもう凄まじい状態ですよ、本当に。で、それ一部の問題なんだとね。うん、本当はその同和行政っていうのは、というのはいろんな良 い, い成果があったんだって言うけど、そんなこと全くないですよ、本当に。 もうこれなんか一部の問題じゃないでしょ、もう役所ぐるみですよ、ぐるみ。1人、2人がやったわけじゃないですから。 で、もう、これと同じようなことをやってる自治体がですね、他にもあるわけです。ということで、まあ、こういう実態があるっていうことも知ってほしいし、何よりやっぱ闇なのはこういうことをね、マスメディアが報じられないっていうことですね。ほんと、熱海なんかも、あれでも、まあ、最近また百条委員会やってね、明らかになってるけども、やっぱり、童話っていうことで名刺を出してね、それで役所の人がビビってたわけです。実態としてね。 で、他にも、まあ、こ、このチャンネルでね、まあ、いろいろ動画見ていただければいいけども、まだまだね、問題あるんですよ。もう、えー、京都の笠木町。で、他にも、あの、千葉県の、えー、っと、四水町。まあ、他にもあるわけです。だから、実態はこんなもので、で、なおかつね、その、今の日本においてね、この童話行政だとか解放同盟だとか、そういうものをね、批判的に取り上げるっていうことは、もう、中国で共産党批判したり、もうロシアで、 プーチン批判するのと同じような状態になってるわけです。本当、誰も批判できない。だからもう先鋭化している。そしてこのチャンネルがね、どんなに事実を伝えても、そのことは触れずに、もう差別チャンネルだって言われてるんです。だから良識のある人はちゃんとね、あの、あの、自分で判断していただければいいかと思います。本当にその悪っていうものは作られるし、まあ、マスメディアとかもう行政というものがね。 もう時に公正でないことがあるっていうことをね、本当に如実に表す例です。それが童話です。まあ実際こうやってね、その童話関係の職員がね、もう犯罪に手を染めざるを得なかったっていうことは、もうこれは隠しようのない事実ですから、そういうことが起こってるっていうことを皆さん知ってほしいしね。 同和行政だとか、もう解放運動っていうのはもう今、完全に腐敗してて、やっぱそれをなくすっていうことしか、このブラック問題解決する方法はないんです、発揮しって。ということをですね、皆さんね、ぜひこういった事例から知っていただきたいと思います。